はい。どうぞ あれかんうんとと、シャーニーえうっ て, 書いてあるよどう、うんなんんんの名前はわかかかららなななないいいるるねたじじゃゃそそそう、ししあとああこでできるんでしょあそうそうそうあすごい今日外にいるみんないつもの部屋の中でい。遅いね、ねあの足あそうだ、ね<笑> じいちゃんかおばあちゃん。あやば い, あでかい。でかいでかいでかい。すご い,、うんい。でかい。広広やね。広やだね。完全に。